新茶みんな<シ>、ねね、数大。数<シ><シ> もう嬉しくね<笑>アプリダウンロードして<笑>ああもうね、うん、もうかー押して、うん、そしてですねあれもう始まっちゃったよめっちゃ早のちょっと待ってもう捉えたんだこんな遠くなのに捉えちゃったよ捉えるなえその距離この距離でいやこれすごいなでもじゃあもうバッターをでちょっと待って、ね、っ待って<笑>これもうお前だけ行くなってえお前だけ行くなバカ野郎単号でしょ まあ入れてる、うん、乗ろうよっていう話で来とるからね、うん、口座登録しろって出てくる銀行口座持っとるやろだってあるよでも、うん、そのザロペイモモコンベテセペイっていう初めて聞いたぞこれ<笑>これどれか<笑> モ, モモ持ってないのモモ、うんあのー、あったあった、うん、前のスマホにはあった もうベトナム在住者もも100パー持ってるっ て, てるいらないもんモモのどうしようかこれできないわ<笑><笑>えモももだけ持ってないけどできないってことももないほらみんなもう乗るよ待ってこれビザとビザいけるわビザとかマスター行けいけるわ JCB もはいける お今手元にないないんかい俺が持ってるああ銀行が入ってないのよその銀行大丈夫<笑>入ってない銀行ゃじゃじゃの連携してないのよ入ってない銀行持ってる方大丈夫あ、そしたら銀行だから<笑>大丈夫だよ<笑>ダメだじゃあもうダメやんお前だけ乗れんじゃん、えー、ということでええーうん、いもないい 本来はサムロイヤの旅行に行きました本来はサムロイヤの旅行に行きましたヘトムナイココココイトイヤヘムサムロイヤバイバイバイバイじゃねえよじゃあもう行く よ, いくよついてきていついてどうやろ走ってくるしかないでしょここに置けるわけですよちょっと行こうじゃちょっと一回待ってもっと ちょっと待って、ええ、ちょっと見せてよほら行けるんですよ、えーえー、乗ろうとしてるやん違う違う違 う, 乗 う, てるや ん, 違うんだよ違うってえ違うくないよ何が近くでちょっと待って<笑>近 い, 近い<笑>おい近いだろやめろよアラフォーの皮膚見せるな行くぞもうついてこいよいや行くぞじゃないだろおいちょっとマジいやどこに行くか目的地は はいああそれはもういいよいおせえよ。何だった もう見たからついてこれるかな次次は <laughs> 次はじゃあグレーフよグローッてええな真相系よホントセータプねえレンセータープねえジャンジャンジャンねはい行くよ 早早早早く早く早く早く行ってるよ早くい遅い早く早く早く早く時間ないから。 はあはあはあ、待, て待ってくれ いっっしゃ や, っしゃやっおいよおいくないうオフィス系オドーバいや。 今のベトナムの。 レンタルバイクについてて質問してくれたんや外国人にとってはちょっと使いにくい部分もありますみたいな、うん、そのモモとかねザロカイとか、はい、で使わないかんから実は、うん、これ検証動画よ何<笑>何を検証してたの中心部の観光、うんまあ言ったら郵便局からこのグエンフェ通 り, グエンフェ通り自転車へ行くのがいいのか、うん、歩く、うんまあ、走る、うん、どっちがいいのかを検証してました、うんうん、結果、うん お前まだ高知ミンさんどうぞ見てないでしょまあチャリできたからね結果、うん、走る方がいいいいんか い, いチャリがええやろ涼しくいやだからいやこれはこ と, とできるから郵便局から、うん、ここまでグエンフェンまでっていうこれ限定的なめっちゃ限定やん<笑>もっといろんなとこ行けるからだってこれニューワールドとか923公園の方も行けるしさ もっとと言うとタンディン市場とかあっち の, あのピンクの境界らへんもあの止めれる場所あるけんいやあるよ1区と3区ほぼほぼ端から端まで行けるみたい な, あ 危, ない危ない危な い, 何い危ないいや今狙っていやゴルゴいいゴルテゴ3だが。穴、ま、空、あまあ、いてるように見えるけどね危ないお前行かれてたぜ行かれてたぜか所だけでで判断できんから いやできるいやベンタン行くよベンタンもう一個行くよ行く ぞ, 行くぞベンタン行くぞベンタン一番いやいやいいよここだけ十分でしょ い, やいろんな場所に行けてこその観光でしょいやチャリは素早くいろんな場所に行けるっていうのをお見せします<笑>よしいやお見せしますな行くぜ行くぜついてこいよついて行くとかじゃないから 開きにくい決まっとるやんなえっこう走った方がいいってことを証明証明するんだ俺はお待ってちょ っ, と本気で言っててでる。会信号 中学の時短距離学年 学, 年学校で一番速かった特殊な訓練積んでます今のところほぼ互角互角だし俺の方が。 細道行ける。これ、これ。およ。細道。こういうことよ これ勝ついつぞついたぞ <笑>よしよしよしい着いた先あいついません映ってるから俺しんすけまだ で, です来てませねしんすけ俺もう映ってるはいいませんこの通り先 に, 先についてたか、ね、この通りいませんもうちょこちょこ俺の顔うじっといません ちょっとインタビューだ日本についてどう思うか聞こう誰かに質問いや俺映っとるからすみませんよっお名前はしんすけしんすけチャリ早いしこんだけね短い時間で3か所も回れるって最高やあそこに止めたのも一時的に鍵かけることもできるしあいちいち決済しなくてもいい、ね、そうそうそうそう はい、止めてカフェとか入ったりとかね、はい、もうできるじゃんはいはいは い, すごくできいはいはいはいかる分かる、はい、もういいああどうもうい い,、ね、もう い, い身長もねはいれるっていうもうきついって<笑>座る高さも変えれるちょもう立ってかねお前持てよもう<笑>カメラもはいというわけで皆さんもベトナムに来た際にはチャリ乗れる方は乗ってみてください、はい、それではまた次回お会いしましょう、はい、さようならさようなら はい